実はですね鶴岡にもファンがたくさんいます花といえば各地の自分のチームの看板面入ってます今回このチーム東北最初は北海道よさこいひとふり連合吉川と申します今回展示させていただきますのは 昨年6月お亡くなりになりました名誉会長であります樋口範雄の作品でございますエヴァタこの彼の方に描いた思い切るもの鶴岡の皆さんそして遠くの皆さんファンの皆様方がたくさんいらっしゃいますそれを今ここでナレーション うまくできるかわかりませんが上げさせていただきます。それでは何かいくぞ登りからこれを持ってイエスター！ 目いっぱい上げれば楽なんですが上る氷そっちが見えないんですけど何でいないと福神これは有志会決戦の初期だと思いますさあこのまま次の柄型を上げましょういきますかオフですか 僕これはさん、八乙瀬秋田水楽園、八乙瀬秋田祭りからお借りしました。ちょっと変わりりますね。いや秋田祭りの 開会式ですね、会場、非常にあのしそうな会場ですので、えー、何か欲しいなという話を、実、え、際、ー、に相談をさせてもらいました、えー、そしたらですね、快、えー、くお酒一升瓶一本、よし、これは買い取るというもので、えー、作ってもらったはずでございます、えー、これですね、あのいや、小佐北祭りの式、えー、の後ろで掲げてまして、えー、毎年、ですね、これを見うたびに、秘密ありがとうございますという思いに比べてます。 ありがとうございます、はい。ありがとうございました。本当にね。それぞれの思いがえー、火打の思いをそして手を出させて。<笑>きついだろう。きついんです。さあ、次参ろうか。奥から参ろうか。前から参ろうか。奥から参ろうか。かうかよしじゃあ。雫石を折れんか酔いさ。さ さあ、この旗の想い、これは何を描いているこれはですね、鯉と龍ですね。恋とはい、えー。恋の化身が龍、えー、と言われてい、ね、る、えー。まだ成長途中の龍、えー、になる前の、恋からの龍っていう、えー、そして、オ、えーレンカのハスを入れていただいて、 時間を前に押してるって言ってるけど気にしないしっかり見せてもらいましょうよいしょじゃあ続いてまいりましょうその前ですねさあ何がなるのかなとよいしょちょっとなが遠いんですよいしょよいしょはい、えー、地元鶴岡でございますこれは孫悟空でございます そして向こう側にお釈迦様が見えます、総合くんなぜ、えー、これは私がお渡したものでございます、なぜ総合くると、猿を描いてくださいと、そしたら、私、耳遠いんです、言うことを聞いてくれません、暴れんなんです、そういう意味でした、私は亡くなった後にこれに気づきました、ありがとう、さあ、続いてまいろう、ゆいさん この作品はですね。不動明王。そして、龍の弟子不動明王でございます。疫病退散の意味もございます。こっそり羽黒の神社にこっそり来て。羽黒のあの神社のところに4体6体あるのかな？それをしっかり写真に収めて私に泣いて送っていただきました。 怖い顔してますが、これがニキビを対策になってくれればと思います。さあ、続いてまいりましょう。よいさ あ, い さ, あさあ、この作品の描いたのは、さあ、風呂無神の副会長。はい、これはですね、花呂無神のテーマである、街の日伏せの<笑> に演じて、こちらにも虎の旗があるんですが虎と竜という形で竜の旗を見舞いてもらっていますそして白竜という形でこのようにてます珍しいよね白竜しっかりショットしてくださいよ白竜珍しいですよはいえー、い大丈夫ぎっくり腰大丈夫大丈夫<笑>ニコニコでございますよ<笑>いし さ, さあ 七福神でございます果たしもこの笑顔でございます皆様に幸せを訪れるようにいいねー<笑>すげえゆっくり見てると上りの連中が早く下ろせようと思ってるんですけどここから引っ張りますよかっこいいこんなに斜めに入ってるの贅沢ですよねツルが舞うそして<笑>幸せがこういっぱい入ってきます さあ、まいりましょうか、よ い, っそっすいさあ、これもこれも龍ですね、これは今ね、あのー、プロンカミのお孫ちゃんが挙げている龍なんですけども、もとにかく龍が好き、龍将でよろしいですかね、彼, 彼の書いた絵面は。はい 上りもきつくなってまいりました頑張ってくださいよ<笑>はい、頑張ってくださいよさあ、次まいりますよいそっ<音声>さあ、これはこれの副会長いいですか、こっちでええー、これはグロムカミの、えー、とチームの神、えー、町っていうところが虎ノ町なんですね虎ノ祭りな 私も知ってますすこれ、何回もも重ねねたんですよ、ね、もう怖くて怖くて、えー、その度にね樋口、あのー、さんが一生懸命描いたそうなんですさあ次まいろうかよいさ、ょっさあ王レーンの方でございますこれは一番最初に描いてもらったんですかね思い出深いね、えー、この頃はゆかりもちっちゃかったんだねきっと今は。 今はねこんなに厳密なですけどね、はい、素晴らしいと思いますさあこっからですがこっから会長2回くらいでいいと2回でいきますよこれが東北よさこい旗振り連合有志会3代目会長若松 すげえな。これは40条。そして描くのはうわ、大日業内でございます。降<笑>臨しておりますさあ、さあどうだ。いっぱいいた、いっぱいいた、いっぱいいた。<笑>さあ変更お願いします。 そして最後にやりますが、フラッグ隊。ピスト。東北各市、青森、福島、福島でく、福島。そして北海道、山形、宮城、秋田、岩手と、ええー、にし道。今日一枚忘れたので、ね。15周年記念と、ええー、と、記念。 記念のブラックもございます彼の思いこんなにいっぱいいっぱいよさこいそして有志会に集めていただきました最後に一斉にやりますよさあ有志会旗の思い有志に届けそのこそ旗のエイジ有志さあ有志見てるからあんたの思い 時間も押しましたが、練習作業の方よろしくお願いします。よし、おろすぞ。大変でしょう。これ青空で見るの、多分あんまりないと思われます。さあ、明日仕事だよ。はい、<笑>明日朝早く起きていくんだよ、ね。はい。<笑>なんだっけ、ね。<笑>この声になります、はい。死にそうだ。えー そんな思いで上げてくれる私のメンツが楽しい限りです。ありがとう。もう一度拍手お願いします。皆さんのお酒もたくさんあったんですね。私も全部見たのは初めてだったので、えー、ちょっとあの日向さんの思いも一緒にここに集まって、えー、空の上で喜んでいるのではないかなと思います。 これからもぜひ、ね、大切に振っていただきたいと思います。さあそれでは